お シ, ャンプーシャンプーす る, シャンプーする あ小林に発電がめちゃめちゃキラキラしてますねすごいね、羽振りがいい感じしるなすんごい羽振りがいいじゃ小林にち行きましょう予約とかしなくていいのかなえおすいしい頭ベチャベチャなんでシャンプーしてもらいやんす ちょっと湿気がひどいからね。 好好好 Thank、you う<笑><笑>いすご い, やい これだよ、これ。これ<笑> 麦見ろよ、ほら来たぞ。<タッ><タッ><タッ> そでわ<笑><笑>しれ<笑>だこれ。<笑><笑> 後輩から顔がうるさい、ね、<笑>からここい<笑>いとかダメだし。 伊達の泡トッピングですごい れ、こトトですあ、こっさま、つまみもしで失礼します。<笑> いすいやー面ごいなんかシャンプーって自分でやるともっとなんかあんまり逆にやりすぎるのが良くないみたいなこと聞いたことあったからあんだけ楽しめるといいよな、ね、すごい。 そう、awesome.。<音楽>